えー、こんにちは。黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。 これはもう基礎中の基礎なんですけどアクセント移動ってやつです楽器のもう打楽器全般のもうとにかく表現力が増えるということと、えー、もうとにかくこう、えー、最初に丁寧に練習しておかないとあんまり身につかないなんとなくできてる人ってすごく多いんですけどすごくこれをちゃんと練習しておかないとこうコントラストっていうか表現力がものすごく狭まってしまうのでこれをやっておきますただ最初に一番最初に僕の先生やらせる先生でこれ最初にやると結構くじける人が多いです ななのでで僕は1年間はやらせないですね楽器に慣れてない人にやらせるともうこれをやるだけでもうすごく身構えちゃって面白くなくなっちゃうただこれ早い段階でできるともう、えー、と楽器がなくても、えーまあ、例えばもう本当に練習パッド一つでも。 こういう表現力、こうもういきなりリズムが作れちゃうので、えー、一つののの楽器でで表現力がものすごくく増えるのでこれをやっておとといいと思い思ますまずは4つのストロークこれはもうどんなね、えー、もう他の人にもたくさんやってるので他の人の YouTube も見てもらってもいいかなと思うんですけどフルストロークっていうのは高い位置から高い位置へ。これね、えー、9 0度以上っていうふうに僕は教えてます。 でえー、ダウンストロークっていうよりも先にこのタップストロークを覚えましょうこれは低い位置から低い位置から僕は、まああのー、30度ぐらい<音楽>菅沼道場では7センチと教えられました7センチ以上上げたら殴るみたいな<音楽>なんで殴られないかんねん。<音楽>要は えー、高い位置から叩くとアクセントがついて低い位置から叩くと音量がちっちゃくなるでしょうっていうことですねこれを練習しますなのでフルストロークとタップストロークこれは今のところ9 0度と、まあ、3 0度3 0度だと1 0ンチぐらいいっちゃうかなもうちょっといっちゃうかもえーまあ、できれば1 0ンチ以内ぐらいのイメージで叩いてもらってここをしっかり分けたいただこれは相対的なものでなのでこれと これがフルストロークでこれがタップストロークになることはあります。なのでどちらでもいいんですけどまず最初に2種類で叩き分け。でこれをつなぐために今やったダウンストロークっていうのとアップストロークっていうのがあります。これは90度から叩いてここで止めるということですね。よくなりがちなのはぎゅっと握りしめちゃうとこれ音割れちゃうので叩いて下で。 叩いて下ですっててすすくってあげるアップストロークこれがすごい人為的でここから落としてこのままクッてこう指で上に上げてあげるっていう形ですねこれがすごい大事ですでこれを片手ずつでやっていきますそうすると、えー、足はこのここに書いたんですが2分音符で足を踏んでみてください。ね こ れ, こ, こ, でこれだから16で書いてもいいんだけどそうするともう何かごちゃごちゃになっちゃうので8分音符でイン2で書いてますこういう感じでねイン2でイン2って2分の2拍子なので1 a e n ー e r 2 e e n d e r 3エンダー e r 4 e e n d e r で考えますでもうめちゃくちゃゆっくりでダウンタップタップアップダウンタップタップアップこのアップが大事ねダウンタップタップアップダウンタップタップアップダウンタップタップ アップの時に言わないと、これはダウンタップ、タップ、タップ、ダウンタ ッ, タップ。ギリギリになってから上げると、音が割れちゃいます。なので、ダウンタップ、タップ、アップ。式と似てるのね、ワン、ツー、スリー、次に大きい時に、もう早く振りかぶっておかないと。 次を大きくするよっていうのが見えないと次大きいと出せないわけですよだから前もって準備できるっていうその場になってから大きいと出そうとするとダメで一個手前に必ず準備できるっていう練習なんですねでこの1番はさほど難しくないですが2番が難しいです足のところに アクセントが来なくてアクセントがずれちゃいますタップダウンタップタップタップダウンタップ結構最初の1個目はいいんだけどアップダウンタップタップアップダウンタッ プ, タップ足がアクセントについていく人が多いですで、そのアップダウンタップタップアップダウンタップタップダウン。まあ他の動画でも言ってるんですけどこれ僕いつもえイメージするといいよえ家にあるかな足で踏んだらこうペコーって開くゴミ箱アップダウンタップ それをイメージするとってほとんどの人ができるのでやってみてください。アップダウンアップアップダウン。次がタップアップダウンタップアップダウンアップアップアップダウンアップ。四番。アップアップアップダウンアップアップダウン。これダウンの後にバストだからね。タップアップアップダウンで足シンコペーションしちゃうっていうかこう一個手前に足踏んじゃいがち。アップアップアップタップアップアップダウンアップアップ。 ここに書いてある通りに叩いてくださいこれね、まず片手の練習でした次は両手にします足は同じように、これと上と同じように考えてくださいこれ上の段が右手です下の段が左手で考えますそうすると、まず右手をやるのねこの両手の場合はそうするとダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップになりますで、この間にダウン、タップ、アップ、タップ、ダウン、タップ 左手のタップが全部埋まる感じ。ダウンタップ、アップタップ、ダウンタップ、アップタップ、ダウンタップ、アッ プ, タッ プ, タ, ッ プ, アップタップ、で、次が、えー、2番よりも3番の方がグルーピングしやすいので、先3番いきます。3番は、えっ、ー、と、アップ、ダウンがさっきのこの2番と一緒で、えー、アップのところ、最初にアップが来るんで、このゴミ箱の方式。アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、タアップ、アップ れがこういう練習をしてない人はどうなるかともうギッコンバコーン言ううでしょ、うん、もう前もって上に上げておくと落とすだけでいいからそのガクガクしないし音もすごく滑らかになります。でこれ練習してないとどうなるかとこうこうなるかこうなるか。こうなるか どこがアクセントかよくわない要はちっちゃいのはしっかり低くアクセントはしっかり高いとこから落とすその間を練習しますでダウンの時に握り締めないこう握り締めずに落として下で添えて手で止めてあげてるだけアクセントっていうのは力を握り込むんじゃなくて大事なのはアップストロークで上げとくとあとは落とすだけ。 っていうのと、こうなっちゃう人が多いです。なので、えー、同じ音色で音量を変える。これが大事ね。で、次、2番です。ここら辺でみんなかなり難航します。タップ、ダーンタップ、アップ、タップ、ダーンタップ、アップ、タップ、ダーンタップ、アップですが、これなかなかできない。で、どうするかというと、先に足と左手だけ練習します。そうすると、 足ダウンアップ足ダウンアップこのアップが大事ね足ダウンアップ足ダウンアップ足ダウンアップ足で右手入れる足ダウンアップアップアップアップこれがやっぱりここで上がらずにここでギリギリで上げちゃって音がガチガチになっちゃう人が多いですタップウタップアップタップタップタウンタップダダンン アッ プ, ダウンップ上げておけばあと落とすだけねで音量が変わるでしょでこの逆も逆もここに足を入れて4番は足アップダウン足アップダウン足アップダウンタップアッ プ, タッ プ, アップタップダウンタップアップダウンタップアップダウンタップアップダップダウンという練習ですでこれを順番にやっていきます えー、ダウンタップップタップダウンタップップタップダウンタップアップタップ4回やったらクラッシュするっていうところをメトロンもテンポ100で100の半分ね四分音符100で考えると2回ずつやりますじゃあまず1番からいきますでえー、っとダウンタップアップできる人は右足両足というのをやってみましょうワンツースーフォーダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップダ 一回じゃあバイでワンツースーホーダウンツーシーホーはい次二番いきますワンツーシーホータップダンップアップタンップップップップタップップ 「タップタップタップタップタップタップタップタップタップタップタップタップタップタップ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 はい。それではれ、組み合わせをやっていきます。えー、この、1番と2番目のアクセントを交互にやっていくんですが、これ、6番が一番簡単です。6、5、4、3、2、1と難しくなります。なので、えー、先に1番ちょっと時間かけてやってしまうので、これ、こっちからね。えーさ、こっちからやると楽です。6とか5とか4は結構簡単です。えー、気をつけるポイントがすごく少ないので、で、1番だけめちゃくちゃ難しいです。で、 なので1番だけ4回ずつやるといいんじゃないかなというこれ2回2回でやってるでしょだけどこれ4回ずつやるといいかなそうするとこうここでダウンタップアップタップダウンタップタップアップタップとアップがひっくり返りますここがね。 このひっくり返るのね。で、タップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンアップタップ。ここでひっくり返ります。タップとアップがひっくり返るんですね。このひっくり返る感じがひっくり返ってるのかどうかわかんなくなるので、3回やって1回ひっくり返るとわかりやすいのね。だから1番だけめっちゃ難しいので、これで練習してくれるといいかなと思います。まず最初はダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップアップタッ プ, タップダウンタップアップタップアップ。 こ こ, こ, こ, までね、でここからタップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップアップタッ プ, タップダウンタップアップタッ プ, タッ プ, タップここでひっくり返るこのひっくり返る4小節のここで一回止まってみるといいかなと思いますでできたらメトロノームに合わせて続けてみましょうせーのダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップアップタッ プ, タッ プ, タッ プ, タップ こここの一番のの番っちにせーの<音楽>これですす慣れてきた場合にします2 3 4でこれができたらこの手を、えー、上げてるところの角度を変えるだけ。 しっかり上がってるかどうか上がってこれをここでこうやっていくと結構当たるので上がってから落とす場所の方向を変えてる感じだから絶対ここを経由するイメージで叩くとうまくいきます。 はい、これができたら今度はシンバルに行きますシンバルはクラッシュするとうるさいので練習としてはこうライド叩きで上から叩きでいいと思います。でこの時に足がついていきます右足はアクセントについていきます左足は24刻めたら最高です2 3 4 はいという具合にですね、えー、この組み合わせを2番3番4番でやっていくといいと思うんですはい2番ですね2番は右手だけが変化しますダウンアップダウンタップアップダウンアップフルこのフルフルとアップストロークに気をつけていればこれはうまくできますダウンアップダウンタップアップダウンアップフルダウンタップダウンタップタ ですね。で三番は、えー、ここのタップタップっていうのとここのアップフルこのフルここですねここがダ ウ, ダウンタップアップタッ プ, タップダウンタップタップタップタップタップタッ プ, ッ プ, タップダウンタップアップアップダウンタップアップアップダウンダウンのそこがちょっと難しいですねここここ練習してタタタタタタタタッッッッッッッッッッップププププププププププダダダダウウウウンンンンアアアここが最後アップになるのが難しいですここがポイントですね。 でここから辺から簡単ですこれは右手左手だけやると<音楽>この最後の「フル」がちょっと難しいかなで6番は入れ替えがほぼほぼないので「<音楽> 入れ替えがないのでで非常に便利ですということをゆっくりやって、えー、スネアのアクセントタム移動シンバル移動っていうのをやっていただければいいかなと思いますそれでは、えー、頑張ってこの辺練習これだけできるだけでもねいろんなソロが<音楽>はや、い、っと踏み方違うけど<音楽>